やばい私7枚あるぜ。え、私14枚。倍になったーはい、スキップ。え、マリサひどい。やば、カード追加じゃんまだ私たちに勝ち目があるぞ。あ, あれなんか聞こえないかうっと虫の声で。何これ。 うぷ主何があったのなんかフランの発明品が爆破して家まで吹っ飛んできたんだよね。フランの発明品ってなんか空気清浄機みたいなタイムマシンなんだけど、そのタイムマシンが空を飛んで、発射ミスでタイムマシンが墜落して、そのタイムマシンが墜落した衝撃で壊れた特性、壊れた部分が爆発して、その爆風で家まで飛んできちゃったんだよね。うぷ主の体どうなってんのよあれでよく帰れたよな。うぷ主いるいるよ。帰ってたんだね。どうしたのうぷ主ににれあげる。第三